では、前回演習問題解説からです。演習1は、犬のクラスを拡張して、え吠えるとメソッドを追加する。そして、特に設定した場合は吠える回数は3回。で吠える回数を下辺にするということは、それを覚えておく必要がありますから、このアットカウントというインスタンス変数を追加して、イニシャルでそれを3に初期設定します。そして ホールメソッド、バークでは、アットカウント10タイムズドゥプッ u t s 1。1と3回増える。回数を変えたい場合は、こちらのセットカウントというメソッドで、この変える、新しい回数 C を与えると、その C をアットカウントに覚えると。こういうふうにインスタンス変数を使って、まあ、状態、必要な値を覚えておくことで、回数を設定することができて、 えー、ホイえるというメソでは回数は否定せずに覚えている回数でホイえるということができるわけです。次は、まあ、簡単な動作をするクラスを書いてみるというのは演習なんですけども、えー、最初のものメモリーはですねプで、プットで渡された値をインスタンス変数アットメモリーを覚える。 インサラでは、それは何もないので、ニルで入れること言ますね。で、メムに覚える。ゲットではこのメムを返す。まあ、非常に簡単です。では、二つ覚えておくメモリ2はどうでしょう二つ覚えるので、え、t ットメム1とアットメム2という二つのインスタンスヘンスを用意しておいて、両方とも最初はニルにします。え、プットはですね、え、 あっとむむ1にエッツを覚えるんですけども、それまであっとむに1にあったものをなくしてはいけない。二つ覚えないといけないので、これをやる前に、え、あっとむむ2にあってむむ1の値を対比しておく。そうすると、こういう二つ覚えた状態になるわけです。で、ゲットではその逆をやらないといけないので、え、あっとむむ2にあるものをあっとむむ1に戻してから、え、あってむむ2は2ですよ。 その時に、あっても無いとのなくなっちゃ困りますから、あっても無いとの内容を X に覚えておいて、それは最後に戻す。それはリターンで X を指定する。そういうことになります。ちょっとこの文、えー、の数が増えて難しくなりますけども、こういうふうにやればできるわけです。3番目は、文字列を連結するコンキャット。この方は簡単かもしれません。 インシャルでは、アットストラ、文字列を入れておくインスタンス変数を空っぽの文字列に設定します。それから、アッドでは、アッフストラに、これまでのアッフストラと S を連結する。文字列の場合、この足し算命令は、まあ、連結になりますから、連結する。それを入れ直す。で、ゲットでは、このアッフストラを返す。それだけですね。リセットはこれを空っぽにすればいいので、リセットでは、アッフストラを空っぽにすると。 こういうことです。次は有理数クラスですけども、有理数クラスの場合は、えー、まあ、足し算と掛け算の、まあ、足し算の例がありますから、B 分の A たす D 分の C ですから、これは BD 分の D プラス。 そして、えぇ、引き算の場合は、この多数をマイナスにするだろだね。えかけ算の場合は、分子と分母それぞれ、あ、BD 分の、だら BD 分の、A、で、割り算の場合は、この、繰り返してかけるわけですから、BC 分の AD って、になるわけです。え次は、複素数クラス。複素 数, 数クラスも、 二つの値の組みになっているという意味では、分数とかと、まあ、同じなんですけども、まあ、ク数の計算規則に従ってやるということですね。で、インシャラあるではですね、R は、まあ、えー、実数部は 1.0、虚数部は 0.0。だから、一個だけパラメータを指定していた場合には、実数部だけは変わかる。これを、リアルパートとイマジナルパートに入れます。これが直結ですね。 ゲット r e とゲット i m はそれぞれるパートと今なりパートを持ってくる。う u s なんですけども、えー、例えば3プラス 0i とか、こういうふうに多数間に入れますよね。だからこの、その多数間に入れるんですけども、えー、この i の部分のパートが、例えば3マイナス 5i とか、マイナスにした場合は、 3プラスマイナス 5i とは書きたくないので、えー、イマなナパートがマイナスの場合には、足すっていうのを入れないで、直接くちょくモジュレートにするというところが違っています。さて、演算ですけども、えー、足し算はあ、それぞれ実部と虚部同士足す。引き算はそれぞれ引く。えー、書ければね、こ a プラス bi。 C プラス DI をかけると AC マイナス BD プラス AD プラス BCI こっちは実部こっちは胸部というふうにかけ算をするわけですねで序、えー、算が一番めんどくさいと思いますけども序、えー、算っていうのは複素数まあ X 分の Y っていうのは これ割り算をすると難しいかも。これは、うっつにうっつの供給をかけると実質分になりますから、こういう計算しておいて、これは実質なんで、これはそれぞれあと実部と強行を割ればいいわけです。まあ、ちょっと面倒くさいですけども、まあ、そういうふうになっています。